しているのなんだよマスターどうしていってしまったのそれは友人だった落ち着かいやあなた私を残したどうしてだって忙しいですよそれは許せないでもどうしてあなたはまだ許せませんでも好きです私はあなたを好きですよさあ決断いや それはとっても許せない。ごめんね。僕が食べてあげる。みさきちゃん、理解くれさい。切ってくれさい。いや、あなたは見てを美味しいです。何？<笑>どうしたのケーキちゃんあ？あなた、あなたは私を食べたない。うーん、真実。何？あなたもできません。お願いします。ダメ。<笑>